皆さん、こんにちは。今日は、昨日新しく発売になりました新型ノアボクシー。こちらの方の運転支援機能、それから安全性能。こちらについて今日はお話をしようと思います。当チャンネルでは、ホンダ車をメインとしたカーレビューを行ってますんで、春頃発売される予定のステップワゴン。今、現段階では第三世代のホンダセンシング。 なっているので第三世代のホンダセンシングとの比較の観点で今回ノアボクシーに搭載された運転支援系の機能についてのご紹介をしていこうと思いますまずはじめに運転支援系のお話をしようと思います今回新しくアドバンストパークという機能がつくようになったんですがこの機能というのは人間が外にいて携帯で 車の出庫、なおかつ入れるということができる非常に注目すべきアイテムになるということになります。で過去にも同じような機能があったんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、ホンダももちろんこういった機能がありましたし、日産でもプロパイロット、こういった機能がついていたんですけれども、それはあくまでも 駐車するときのみ、なおかつ人間が乗車しているときのみだったんですが、これのいいところというのは人間が外にいて、なおかつ携帯で遠隔で出庫できるというのがまず一つ新しいところになります。かつ、今この画面出ているんですけれども、人間が降りて、今このように認識して、で人間が降りて、 で、携帯で遠隔で操作をして注射させるということ。ここがかなり新しくなったポイントになっているということになります。ですので、注射したりとか出庫したりとかがすごく苦手な方にとっては、非常に優れた機能になるんではないかなと思います。 もう一つ運転支援系で注目すべき機能がアドバンストドライブというものになります。こちらは過去にスバルの iSightX イイでも搭載されていたものとほぼ同じ機能になると思います。こちらは高速道路上でなおかつ渋滞しているとき、このように渋滞しているとストップゴーが続くわけなんですけれども、今までのホンダセンシングは3秒以内であったら 勝手に車がストップゴーしてくれるんですけれども、このトヨタのアドバンスドライブというのは、高速道路での渋滞時においては、3秒以上経ったとしても、車が勝手にストップゴーをしてくれると。で、なおかつもう一つは、ステアリングを持たなくても、そのまま自動で運転ができると。 そういった機能になります。まなので、iSightX と実質上変わらないということになるわけなんですけれども、そういった機能がついています。でもう一つ、アドバンスドライブに付随する機能なんですが、ドライバーの異常を検知したときに、ハザードホーン、ストップランプ等で、車外に異常を 通報するという異常時対応システムというものがついています。こちらも iSightX イイとほぼ同じ機能になるわけなんですけれども、アドバンスとドライブ機能に付随している機能ということで、新しいノアボクシーに搭載されているものになります。続いて安全性のトヨタのセーフティーセンスについてのご紹介をしていきます。主にホンダセンシングとの違いになってくるわけなんですけれども、 まず一つ目は、今このように表示されているんですが、人や二輪車等の検知をしたときにブレーキを作動してくれるといった機能がついています。これはホンダセンシングでもついていて、第三世代になってくるとホンダセンシングも単眼カメラとミリハレーターと両方ついていますので、これはトヨタでもついているんですけれども、ホンダの第三世代のホンダセンシングでもついている機能になっています。 二つ目のトヨタのセーフティーセンス。こちらは注目すべきポイントになってくると思うんですが、交差点でも対向車、歩行者等にも検知してくれるという機能がついています。これは第三世代のホンダセンシング、カタログ上には書かれていないので、おそらくこういった機能がついていない可能性というのが高くなっているんですけれども、このトヨタのセーフティーセンスはよくありがちな、まあ、事故、 交差点での事故、こういった対向車、歩行者等を検知して、無残音でブレーキをかけて止まってくれるといった機能がついているということになります。これは非常に注目できる機能なのではないかなと思います。もう一つ注目すべきなのが、交差点での出会い頭等の検知にも対応しているということになります。これもおそらく、ホンダセンシングには搭載されていない機能と思われるんですけれども、こちらは、 トヨタのセーフティーセンスにはこういった機能も搭載されているというのがもう一つ注目されるポイントになるかと思います。三つ目がドライバーによる回避相談をきっかけに相談と車線逸脱属性をサポートと。こちらはホンダセンシングにも付いている機能になっていまして、歩行者事故軽減ステアリングというものが付いているんですけれども、おそらく同じような機能になるかと思います。 急ブレーキをかけた時に、歩行者が前にいた時にソーダしてくれて、歩行者にぶつからないように、車を、ステアリングを操作して止めるといった、そういったシステムになるわけなんですけれども、トヨタセーフティーセンスにも、こういった機能がついているということになります。最後に先ほどの事故回避のステアリング機能というのをご紹介したんですけれども、 トヨタはさらにこういった機能があって安全運転をさりげなくサポートということで車を走らせていて歩行者が速度を歩いていて飛び出してくるかもしれないって言ったときに車がさりげなくステアリングを操作してくれて歩行者にぶつからないように走行するといったこういった機能というのがついていますこれをプロアクティブ ドライビングサポートという機能になるんですけれども、これはトヨタブランド初ということで、ご自身はホンダセンシングにも付いてない機能になっていますので、注目できる安全運転支援系の機能になってくると思います。ということで、今回新しく登場した新型のボクシーに搭載されています、運転支援機能、それからトヨタのセーフティーセンス、安全性能、こちらについてのご紹介をいたしました。 カルゴル登場する予定のステップアゴンには、まだ、ホンダセンシングの機能の内訳というものがアナウンスされていませんけれども、まあ、トヨタのノアボクシーに関しては、もうすでに第三世代のホンダセンシングを超えた機能というものが搭載されていますので、まあ、最終的にステップアゴンがいいのか、トヨタのノアボクシーがいいのかという部分において、非常に左右する 機能という意味において、この運転支援機能、安全性能というものは見逃すことのできない機能になってくると思いますので、新しいステップ番号が出て、新しいホンダセンシングの機能が登場しましたら、比較の観点でレビューしていきたいなと思っております。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価いただけますと、